エンジョーライフのーさんです今回のお店の紹介はこの後ろにありますバイクアンクアのお店に来てますバイクアンクアってタピオカ麺うどんっぽいようなやつですねキャッサバという芋の一種を原材料として作ったうどんですね でその中にカニの出汁とかエビとかお肉とか入ってでスープがどろどろしてるようなうどん屋さんですホーチミンでは1位2位争うんじゃないかとかって言われてるぐらいなんか美味しいお店らしいんですね何が1 位, が1位2位なのかちょっと分かんないですけどお店の方に入ってどんなうどん な, どんなのかっていうこところをご紹介したいと思いますでは行ってきまーすああ 注文したものが届いたのでお目線したいと思いますこれがバインカインコアでエビが乗ってますで、肝心の麺なんですけどタピオカ麺ってこの透明っぽいんですよねスープも結構ドロドロというかはトロトロみたいな感じですねはいで、イブラが入ってますで、豚肉ですねこんな感じのの入ってますれ で, で、トッピングの使い合わせでライムが絞ったりとかこれトムラシですね これめちゃくちゃゃく辛いらしいですので辛いの好きな人の方う調整してみてくださいあとこちらの揚げたんですねこちらも付いてますでこれはこのスープにつけて食べるそうですでは実食してみたいと思いまーすではいただきますあの麺がツルツルです で腰は全くないですよねこれ何ですか、ね、あのお肉の血のやつですかね<笑>味的にレバーみたいな感じですねこれを釣ちらかな、うん、じゃあすり身ですよお肉ですすごい何かトロトロですよ お客さんの周りにいるんですけどオープンが2時からなんですよもうすでにとオープンしてから20分足らずでもう満席ですもう、まあ、やっぱり人気のお店なんですね次はですねちょっとライムを絞ってみたいと思いますこんな感じで絞ればいいのかなちょっと多めに入れちゃいましょううわ、ライムを入れた この時は、味がどう変わるのか入れてますあめちゃくちゃさっぱりすぎたありですねこれはね、一つの料理で一度で二度美味しいのかなって感じです味でうまい次はですね、ちょっとこのからしを入れてみたいと思いますこんなもんでいいですかね、はい、入れてみます あ, あ、ちょっと入れただきます。辛いよ。お次です。さっき出てた揚げパンですね。これをちょっとスープにつけて食べてみます。この、ね、パンみたいはね、こう柔らかいんですよ。で、切ってみると結構周りはしっかりしてますね。結構力入れてますけど。うん。 ちょっとつけてますつけてこんな感じで冷らして食べます美味しいのは美味しいんですけど多分好み分かれるかもしれないですねこれ軽いので結構バクバク行き添えますねうん美味しですねご覧の通り完食しちゃいましたこちらはね調理してるところです、ね、こんな感じで 今外こんな感じなんですけど調理は外なんですよね今雨降ってるんですけどもう下ちょっと濡れちゃうような感じっ て, てすごいですねは い,、えー、ーい<笑>あのテイクアウトとかもやってるみたいなのではい調理風景はこんな感じになりまーすはい食べてきました金額なんですけども 4万千ドンですだいたいまあ割る200なので215円まあ200まあ今小麦粉いっちゃうと200今12円ぐらいだったんでまあだいたい220円ちょいちょいぐらいでしたねの金額で食べれましたで感想としてはさっぱりですね このさっぱりしたツルツルしてる麺のうどんをこちらのベトナムホーチミンで食べるといいんじゃないかなと思います結構おすすめなお店です観光雑誌にもこ な, なんか載ってるっていうネット情報だと書いてあったので情報の通りでここは結構美味しかったですではバインカインフォアのタピオカ麺といったうどんのベトナム、えー、ホーチミンまあベトナム南部の料理のご紹介でしたではまたバイバイ